どうも、すけです、徳島県で腰痛専門の生体院を経営しております、座骨神経痛、たったこれだけ、お尻から足の痛みを1箇所押して治す方法です。今回お伝えする内容は、お尻中殿筋っていう部分と、この横に書いている小殿筋っていう部分に、トリガーポイント、コりができたことによって、痛みが起こりますよと。 でこの小殿筋で見てみると、ここにコリができただけで足の外側、このぐにゃぐにゃって書いてるところです、ね、外側全体に痛みがきますよと、で中殿筋の場合は、この上の方ですね、中殿筋の上の方にトリガーポイントができると、お尻周囲ですね、全体に痛みがきますよってい う, こう特性があるんですね。なので、もしかするとあなたがヘルニアとか狭窄症とか、えー、腰椎疾患。 だと言われていても、ですね実はこのトリガーポイントを見逃してしまっていて、痛みがいつまでも治らないという状況が今作られている可能性があるので、今日実践していく方法をぜひ一緒にやっていきましょう。この中殿筋と小殿筋っていうのは重なっているので、実際にこの中殿筋も小殿筋も一緒に緩めることができます。で、胃の痛み、足の痛みが今回の方法で改善できれば幸いです。ぜひ一緒にやっていきましょう 中殿筋っていうのは、この外側ですね、この外側にこうついていて、で そ, の真下にその真下にですね、ちょっと下側の方に、小殿筋っていうのが小ちっちゃくあります、小殿筋ですね。分かりやすいのが、まずはこの骨盤の前のこの骨、胸, 胸, 胸の方から下がっていくと、大きく丸い骨が当たると思います。で、足の真横から上がっていくと、大天使っていう骨があると思います。こここここととここを結んだところが 大腿筋膜腸筋というコリコリしたです、ね、こう筋肉大きな筋肉になるんですがここの筋肉の後ろ側なんですねこの筋肉の後ろ側この筋肉の後ろ側の少し上指一本上指一本そこから下この部分を狙っていきます。この辺り分かりやすいのはお尻がこう横から触っていくとこってこうへ こ, む こ, こってへこむとこへこってへこむとこ ここをしっかり狙ってやってみてください中小電筋のマッサージまずは真横ですねお尻の方へたどっていただいてペコってこうへこむ部分それの上下を狙っていきますでまず置いたらですねもしあなたがベッドがあるんであれば端の方に行っていただいて足を下に下ろせるような状況であればここに触ったまま足を下ろしますでこの状態で 20 2、30回、20, 30回ですねこう横に倒すように動かしてみてくださいで。もし地べたとかでされている場合は足が落とせないのでそういった場合はですね足をこう軽く組んでいただいてこの真横に置いてこういうふうに2 3 0回動かしながら痛みが減るかどうか試してみてください。でもしやってる最中に 余計痛みが起こったとかしびれが出るっていう方は今すぐ中止して、えー、違う方法を試してくださいあのこっちへ で, できる方はこっちの方が本当はいいですこういうふうに足を落としていただいてここに足をお尻にボールを入れてこれで2 3 0回こういうふうに倒していきます体を横に倒していくようなイメージですねでベッドじゃなくて地べたの方は足をこうかけてこの状態から足をこういうふうに外へ外へ 倒していきます。でこれで中殿筋、小殿筋が緩んでくるので、実際に2、30回動かしてみて楽になるのかを試してみてください。はい、えー、すごく簡単な方法なんですけども。 このの中電筋・小電筋小刺激をトトリガーポイントしっかり緩めることによって実はここ1箇所で痛みお尻から足の痛みがここ1箇所で改善するケースっていうのは本当に多いのでぜひ騙されたと思って試しにやってみてください、えー、それでは次回またお会いしましょうぜひチャンネル登録コメントお待ちしておりますよろしくお願いいたします